皆さんともにやってまいりました千葉の風緑と和気あいあい新日一をわーか盛り上げてまいります皆様お手拍子お心拍子よろしくお願いしますさあさ あ, いやいやさあよいよーはっしゃあよいしょよいしょ Stop! <laughs>